Oh g o Thank you. たの道 に, に, に流れゆく心地より潮の I'm a child, I'm a l d w e in time of the year. w e in a m e f the a r w t i m of t e y e a in a t of t 見、え、学、ー、してください。皆さんもありがとうございました。後半、えー、は1時半からの予定となっております。よろしくお願いします。